5日放送のぐるぐる99日本テレビ系の大人気企画グルメチキンレースごちになります。にジャニーズの人気グループキングアンドスの平野仕様が出演。そこで明かされた唐揚げの好みに驚きと共感の声が寄せられている。四角毎朝同じパンを6年間も、ジャニーズ切手の天然キャラで人気を集める平野。 この日、コーナー冒頭で紹介された食ヒストリーでも、その独特さが浮き彫りになる。まず紹介されたのが、ダブルメロンという菓子パンにまつわるエピソード。平野はこのパンが大好きで、小1から中1まで毎朝食べ続けていたという。しかしある日、なんで俺毎日食べてるんだろう、と思い、食べることはなくなったそうだ。四角しなしな唐揚げが大好きで、 次に紹介されたのが唐揚げにまつわるエピソード。平野は母親が弁当に入れてくれる、しなった唐揚げが大好きだったのだが、いつからかそれが唐揚げ本来の姿だと勘違いしてしまったらしい。ある日、店で揚げたての唐揚げを食べた際、何これ、全然しなってないじゃん、と驚愕。実際に食べると、その食感に、買った。唐揚げじゃなくて、剣揚げじゃん。 と思ったとのこと。近く、わかる、私も好き、今でも唐揚げはしなったものが好きだという部屋。ネット上では、受ける、間近その味覚、しなしなって、しなしなが好きとか変わってるななど驚きの声が寄せられることに。その一方で、わかる、親近感湧いた、私もしなしな唐揚げ好きだわ、など、共感を示す人も、 シナシナ唐揚げは、一定数の人に支持されているのかもしれない。食変歴からも、愛らしい天然っぷりが伺える部屋。母が作るシナシナの唐揚げが好きという好みは、この先も崩れないでいてほしい。うん、調べ屋編集部調べーハングシアユルド平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。